ヒラの仕ら脱退直前、キンプリはフードコートのようなグループだと思うわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、風薫る5月、ヒラの仕様、キシユータ、ジングジユタがキングプリンス以下、キンプリから脱退する日がいよいよ近づいてきた。 三人が抜けた後もグループは存続するわけだが、果たしてキンプリとは一体どんなグループなのか。今回、改めて考えてみた。キンプリ、CD デビューまでの道のり、後のセクシーゾーンへのメンバーらと同じラインで活躍し、その後 JR の中心メンバー的なポジションに定着した騎と神宮寺。 守ってあげたくなるようなセンシティブさを内包した野球少年という圧倒的なキャラたちにより、毎予定、集英社の読者投票企画、JR 大賞の恋人にしたい JR 部門で2014年から5年連続1位を獲得したい橋玄樹。一方、それぞれ関西ジャニーズ JR うちのユニットキンキャン、なにわ王子のメンバーとして、毎度、 ジャーニーから BS9 時にレギュラー出演し、そのルックスとキャラで次世代注目 JR として人気を高めた後、どことなくスペシャル感を漂わせながら東京へ拠点を移した平野塩と長瀬れそしてダンスが抜群にうまい JR として突如現れた高橋海斗。 それぞれの場で人気と注目を集めていた6人が2015年春シアタークリエの公演ジャニーズ銀座2015でメイン公演を務めることになりファンたちは次のデビュー候補ユニットかと一斉に色めき立ったそのキ運は直後に発表されたイベントテレビ朝日六本木ギヒルズ夏祭りサマーステーション の応援サポーターへの抜擢、6人に関せられた、ミスターキング vs. ミスタープリンスという気合の入った名前によって、さらに高まることに。当時はもう完全にデビューへのレールが敷かれたとしか思えなかった。ミスターキング vs. ミスタープリンスは、平野長瀬高橋からなる、ミスターキングと、騎士神宮寺岩橋からなる、ミスタープリンス。 という三人ずつの2つのユニットを VS で相対させるという構成。二組が切磋琢磨しながら競っていくユニットというのは、いかにもジャニーさんらしい発想だ。そもそもの名前が王様と王子では、初めから対等ではないような気もするが、そんな格差付けもある意味ジャニーさんっぽい。しかし、ジャニーさんが気合を入れて作ったユニットに見える一方、 サプライズ要素がないことも気になっていた。というのも、ジャニーさんはこういう場合、大抵、ジャニーズ初の〇〇ユニット、ニューショアズか数ヶ月のメンバーを抜擢、というようなサプライズを仕込むものなのだが、ミスター・キング VS ・ミスター・プリンスには、なんというか、当時から間違いないメインディッシュが6皿並べられたような雰囲気が、少しだけあったのだ。 その後、ほどなくして、この VS 構造はどっかに行ってしまい、ミスター・キングとプリンスとして個別の活動が中心となっていく。後にジャニーさんは、この6人での CD デビューは考えていなかったと言われるようになったが、この辺りで飽きたと言うと言葉は悪いけれど、この6人を直デビュー組としてプッシュする意欲も薄れていったような気がする。 一方で、ジャニーさんのスペオキであるセクシーゾーン佐藤勝利氏とミスターキングの3人でアメリカへ取材旅行に出かけることもあった。ジャニーさんの興味は当時、ミスターキングだけでいいや、勝利とミスターキングで何かできないか、勝利と平野の組み合わせはどうだろう、といった方向に移っていたのかもしれない。 しかしその後、メンバーも語る通り、ジャニーさんにこの6人でデビューしたいと直談判したことで、事態は急転。結果として、18年5月、ユニバーサルミュージックから大々的な CD デビューを飾ることになり、ファーストシングル、シンデレラガールは、平野主演のドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンケラ。 TBSK の主題歌に起用されて大ヒットを記録した。キンプリは絶対的なまとめ役やバランサーが登場しにくかったこれがキンプリのデビューまでのざっくりとした道のりだが、先に述べたように、筆者の彼らのイメージはずっとメインディッシュが6皿並べられたようなグループなのだ。6人それぞれが誰もが大好きな鉄板メニューのようで、どのメンバーを、そうか。 なんて考えるうちに、キンプリってフードコートみたいなものなのかなという気がしてきた。ハンバーグにラーメン、カレー、オムライス、天丼、そばうどん。個性豊かな人気店が一挙に揃うフードコート。お客さんはそれぞれ好きなお店のメニューを選び、同じ場所で一緒に食事を楽しむ。キンプリ、そしてそのファンを想像すると、ますますフードコートのイメージに近い。しかしフードコートは、 各点が一つになって何かに取り組んだり、コラボするということは、基本的にないのではないか。キンプリはデビューするにあたり、これまでの VS 構造が解体され、新たにという記号が与えられた。これは、一つになるという意味合いが込められたものだが、フードコートキングプリンスは、結局一見せずつの VS スタイルという印象が強かった。 彼らは年齢差もほぼなく、それぞれのキャラの強さもあってか、絶対的なまとめ役やバランサーが登場しにくかったという面があるように思うのだ。キンプリがティアラから愛されてきたことは、確か、王子様的正統派ジャニーズという事務所の看板的役割も大きかったキンプリ。その反面、ジャニーズなのに、ジャニーズらしからぬ。 といった方向性で世間から注目されることも多かった。そんな中、事務所から正当派を求められることに重圧を感じ、自分たちが思い描く活動と現実に乖離が生じたのかもしれない。メンバーは海外での活動を希望したものの、コロナ災いの影響などもあり、それもなかなか難しかった。そして去るもの、残るものが生まれ、キングプリンス、 という名前は、この先、長瀬と高橋の二人で背負っていくこととなった。だから僕は言ったじゃない。当初6人でのデビューを想定していなかったというジャニーさんはそう言うかもしれない。もともと6店が出店していたフードコートは、1店が去り、3店が去り、5月23日以降、2店だけになってしまう。しかし、人気店が2店あれば、座席は埋まる。 4ブンの設備や敷地も使えるかもしれないし、うまくやっていけるだろう。そういう人気フードコートだっていくつもある。もし、では、なく VS のままだったらジャニーさんがもっとデビューに意欲的だったら、その場合、この6人で亡くなっていた可能性もあるがたら、レバーばかり言ってもし、勝たないがデビューから5年間、彼らが多くのティアラに夢を与え愛されて、 来たことは確かだ。それは、脱退が発表されてからの彼らの CD 売り上げからも強く実感できる。フードコートのあった施設からいち早く独立した岩橋は、アメリカに拠点を移し、それなりに順調で見通しも明るい。そして今後3人も、フードコートを飛び出して、岩橋のように独立したお店を出すのか、はたまた誰かと一緒に新たなお店やサービスを立ち上げるのか、 それはまだわからないが、それぞれ人気未成行列点になることは確実だと思っている。なる